ら今日はイランウォッシらしいです。はい。イランってなんですかえっと、うす卵と書いてイランです。国ではない。えなんでもないです。<笑>はい。卵の部屋です。はい。ああしまった。しまったおお。あっまるまで待たないといけないんでした。 何度まで？ここと同じ三十六点二度までということでちょっとお預けです。あでもその間に準備をしよう。じゃあ始めだからなんかいろいろと忘れても。まあ、横動画ですから、ね、長めに撮ってもいいし、ね。うん。えー、っと準備するのは？準備するのは。 ここはもう大丈夫なので懐かしい外側のあの部屋割りみたいな紙を準備します。あれ 六辺。うん。四段。四段。四。なるほど、これも四枚ですね。四枚なんですけど、入れる卵がそんなに多くない気がする。 四五六七八九十十一十二十三十四個しかありません。あら、六十二三個で足りるんね。産卵器に入り始めたてだから。そう、そう。まだ残りが少ない。そうですね。 無精卵が多かっよいしょ。ということで3枚でやります。はい、はい いう均等にならないうんだろう<笑> 見事なシックスワーク<笑>社員旅行で見たああ、し、この間あの動画撮ったのよ<笑>うん、うん、あの、思いっきりフルスイングする動画をあなるほど<笑>どうしようかなこ<咳><咳>いつは消毒するの消毒はしてあるんだけどなるほどここに置こう はい、今からここに一個ずつ卵を入れてふかしてくれるのを待ちます、うん、はい果たしてナンは無事に帰るんでしょうか、ね、本当に、ナンは帰るんでしょうかはいできれば全部帰ってほしいちなみに前年度の負化率はえー、っと 率は最初はでもやっぱりあの75とかかな75から80の間でしたでもフランキーに入れたやつからの率だとすると 50% くらい、うん、一般的に は, 一般的には あの本当に牧場によって違うんですよねああ、なんだ、ね、なんだろう、その油性卵率で全然変わっちゃうその親次第親次第、そうですちょっとなかなか上がらないので一旦止めてもいいですねはい、温度上がるまで待ちますはい、はいはい、はい、温度は上がりまし た, 上がりました はい、では、貸し行ていきます。うん ドロッう。 すごいのこはいはいはい。す はい、3月9日十2パドック1357、はい、こっからここの移動によってってことなるほどはい試行錯誤を繰り返して ファローからん。 3月7日32パドック1332はい続いて3月の7日32パドック1415。 触る手を温めたりするらしいです。人間の体温じゃ、熱いってこと。あ、てか、手が冷たいから、ね。ああ、そういうことか。このぐらい、慎重になるものらしい。幸いダチョウは、体が熱いので。ね、それは、大丈夫だと思ておて、こ、えー、っちゃいまこれは消毒いき。しない。 はいはい、こんな感じがね持ってますけどね。二二二二でもこれも八キロ以上ありますね。はいえー、っと三月の何これ。 かな32パドック14483月の2日14パドック1472。 さて3月の2日32パドック13422月の2553パドック1470。 すよ3月の4日はい32パドック1304はいはい、はい、続きましてさ、えー、っと2月のえ無2月にあこっちか 2, 2, 2, 月28日あ2月の2831パドック1568は い, 1568はい2月の27日32パドック1 3 7 2ム お前はいそれではラスト3月の5日53パドック1378。 8月の21日ですかね。そうね。8月の21日発生予定です。はい、というわけで入団でした。入団。はい。イラン移動でした。はい。はい、バイバイ。